開けましておめでとうございます今日はですねえっ、ー、と盆栽オンナさんにやってまいりました、はい、前からね一度だけ一回来たことあったんですけどね五センチのミニ盆栽を作るために素材を探しにやってきました、うん、は い, は、はい、ういうまだ心拍あるんですよね心拍はいっぱいありますいっぱいあるね。うん、っくそ、はい、ー<笑> 不審者でででですすすかかか あ, あ、あなんんんどっっ見見たたたこことある 人, があ、はい、人です仕事さんさししししししましたあのま来まま今日はこの豪華メンバーで尾野てていいいききょょううやお願本当にびっくりした<笑>今、本当にびっくりした。 何から見ますか。かどこから行きましょうか。えー、まああの混ざっちゃってるんですよ。いろんなのが、うん。だからこれはね、あの引きりで安いんですけど、えー、高橋とさん。今八をめています。早速八を入り口で止まって<笑>足が止まって、ね。年末に整理していっぱい出てきた八と先ほどお聞きしました、ねうんうん。はい。いいですねこれね。八がなんかあの自然焼きみたいな色がしていいんですよこれ。薪窯で焼いてる窯、ね、で、ね じゃあゲットで<笑>に選んだ、ね、今日、今日<笑>今日今日豆盆もい<笑>いてさいもうさん見せてくださいさう、う新新藤藤んんんのの見かか中ににが入っっちゃってるから、うん、お安そうな作者よいすそうなんです特別 お, いいどお安く。<笑>うん 六くですよね。六くです、ね。もう全部、これだけ手びねででしょそれは、ねねそう、これはね、あ, あとは六くですね。う ち, ちの先生。七八<笑>で止まっちゃうよね。八で止まっちゃう。豆鉢もいっぱい。豆鉢もいっぱいありますね。あ、こういうのも素敵だな。あ、これ一層さんだ。一、は、層、い、さんですね。ね、その形を。ね、ええー、探したら、あ、これもまた可愛 い, い。全部えー。 もうなんか話が、話があちこちで始まっちゃったて。あちこち行ってますよ。そうか。ケアありましたっけ。ケアキはどのくらいの、ま。前、なんかどっかで見たんだよ。いっぱいあるよ。わ、う、か、ん、りますか。うん、ミニボ、ミニボンさえちょっと、離れてる。ああ、そうですね。かああ、でもいいじゃないですか。これ、ね。これ千円。 でもセアムヤスっていいですよねあれね。あれはね、ただね根の処理がね、ええ、してないから一回あの根、ね、っこをなんとかしないと。こ、はい、れは綺麗です。はいはい、ね。うん。二三千円のかなた分。三千円からなんか。千から五千ぐらいかな。おお。<笑>いっぱいあるんだよ。<笑><笑><笑>あ、そんなある。<笑><笑>いやハきハき は, は あ, あるんだけど好きだからねつか。ついつい買っちゃう。どうしよう先シマウマ見たうがいいかなじゃあ。先シマ見ますか、ね。ね先。 ちょっとまた隣で す,、ね、と か, 隣ですか。もうのが<笑><笑>イチョウ あ, イチョウかえあ 参加もあるんだ。面白いね。いろんなの出てます、ね、面ほらめ面倒くさいからって言い方あれだけど種まとめて植えちゃったりとか あ, あ, れあれだな あ, あれかなるほどあれかこれは面白いちゃんときれいに元から回ってるのもあればやっぱりでも網伏せしても曲使かないんでやっぱり最後はこういうふうに針金で引っ掛けたりとかしてああやっぱりね、うん ほぼここら辺はいでですよねいいないいすね編ごがが、ね、があっ ち, でこっちで<笑>もう、う集しどれなんだか分かんないですよ。まあそれがほらね 網せはもみじ以外はは何がああ、あ、るんですかと一の、あああの一言あのは全部網せにしちゃうので断草。そう。 これも夏、んんでですすよねそそうそう、う溶けけちゃる早いのかな、えー カーズ早い一月にされちゃうんですよ。売りさねちゃって。あっ、たばって。品種が難しそうですう。大変ですね。<笑>ちゃちゃ確かに<笑>てて。これは織姫だったと思うよこ。これ。でも、でも、はっきりわかんない、ね。織姫。わかんねいから。織姫とかね。書いてないでしょ植え替えてから売売ろうと思ってるから、もう名前も書いてない。はいはいはいあ カブダチね、これの他に、うん、あの一番前に置、はいてある本当ですかちょっと 古,、うん、古いやつください、うん、こっちキープして、うん、あ、心拍はい、カブダチ作りたいいいですねね、これ耳のカエゼ取り留めもなく置いてあるでしょうんだからいい<笑>、うん、なんかいいこれがねそれいい、全部見るのはそそ難しいそこから選ぶのが楽しい<笑><笑> ね、あみぶせね、面白 い,、ね い, い。枝ができてないんだ。ん一回土鉢に、ちっちゃい土鉢に植え替えて、頭作んないと。ようやく心拍に。はい。そうですよとか。なかなか、全然、お目当てのところに行くまでに、時間が。わー、いっぱいあっていっぱいあった。おー、すごい。ななあこれは、結構大きいですね。多分、いろいろあると思います。いろいろある。うん なるほど、これだと5センチはちょっと無理ですねあ、いっぱいある、本当に大きいのもありますね細いのは 1,000 円くらいですあ、そうですかこれはなんとかなりそうた畳みやすいですもんねそれを5センチすえ、これは5センチ無理だな5センチ作りたいんですよだから細いやつ、あ、でもこういう曲のあるやつあるじゃないですか下枝がないと5センチできない そうですそうですねにるやっっっっっぱりかか、まね、からら離れちゃってますよ、ね、離れれ、ね、れちちちゃゃてててまますすすすすねねねね、普通れはっからっいう普通の普通にれるにに作るるるはあああなちゃ、ね、大きい、ねね、大きいいでででもんんんんんチさここ選んん<笑>、ね、こ選だの向うも。 大野さんと川崎先生と私のバージョンただね、数そんなに多くないと思うんであ、そうなんですかあ、そうですね、もうあまりないって言ってますもんねこれなんか普通にできちゃうねこれだけで普通になっちゃうなこれはかカラあの前回 の, あの計算動画で 扱ってたやつ欲しいと思ってたの。あそうですか。やっと買いました。カラマツ大好きね。カラマツは落葉しちゃう、えーえー？落葉するけど目立ちが、ね、綺麗です。見たことないんだ。肌みたいなね。えー、すごい綺麗です。赤、はい。<笑>どうですか？なんか 動 画, を 忘, れて動画を忘れて。僕もふとさあしますね。し, し, <笑>しかも本来の5センチじゃない。五センチじゃないやつ。五<笑>センチ作りなさそうな。あ、これいけるかな。あ、それくでで。これはちっちゃくいけそうですね。これ一個いきましょうかきましょう。今何個いってるんですか。あと一個。まだ二個。なんか向こうが盛り上がっていると気になりますよね。なんか。何見てんだろう。今の女性の声、ね。女性の声に思わず敏いい、敏感なんです。 お客さんんががっっっっっっっててててのののももも気気気にににになななますねちちちちゃゃう来ただだけけでで撮<笑>撮影影中そこれだけ大変だな。<笑> あ、これ、ほろんですか。八億、ねあのー。黒。黒。さして作っちゃっあ。黒か。じゃ、もう、とある。あ、るう、作っちゃう。そこにありますけど。その、うんと、ちっちゃいのは作ってる最中。あ、五センチったら、これですよね<笑>あ。あれは無理だな。<笑>あれは、あれ<笑>。え、これでも売れるんですか。 え こ, このところの、ええ、こ, このところは今作ってる最中でこここれは嫌なこれはや だ, れはやだ<笑>これはや だ, やだはい、やだでこっちのは大丈夫こっち大丈夫ですこっち大丈 夫, こ, 大丈夫ここまで来るのに何でもかかってこれ<笑>あああこれはできますねこ れ, もこれはできるなあこれはできるこれはできるあこれもできますね今年の心拍の動画が多そうですね今年の心拍がね<笑>これもできるかな。 チェックポイントはどこですかやっぱり足元にできるだけ低い位置に枝があるかですよね畳み込むことはね多分できると思うんですただあとは太さですよねこれが曲がるかなっていう、はい、5つ5つ買い占しじゃないですか<笑>買いしめ6本<笑>ああ私好きですね ちょっと向こうにも、まあるのがありますあの、うん、ちょっとがれてます<笑>。がれてますよ。ちょっと元気いいの全部グリーンクラブに持っていってなるほど<笑>、うん。まだ形になってないのとか、ちょっと傷んでるのとかが残ってる。だってあそこまで傷んじゃった。この辺がみんな赤だけど、でもどうでしょう。<笑>元気ないの。見らして、見らして、そうやってやるんできます、ね ない。<笑><笑>これもね、私好きです。すいなんでそんなの、ね、僕が見るやつとやっぱり間さんサ好きそうなの。似てる、ね、<笑>似てますね。あ、そうこれ見てましたもんね。これいいで す, ねいいですよねこいいす。これもいいですよね。この間あの図書の動画を撮った時ですね。と結構この時期やっていいのっていうのがありました。コメントね。コメントで ね, ね、えー。で、教科書通りで言うと剪定も針金掛けもだいたい5月から。 9月と、はい、いうのが一般的なんですけど、まあ、我々やってるのは都事園でハウスがあって、うん、その後管理できるということと、まあ、多少、まあ、動画なんで。 ややっっっっちゃおううかなててていうのがあますけどただね剪定は確かに4月から芽が吹き出してきたんで5月6月から9月ぐらいの間に元気のいい時にめつみと同時に剪定をすることで元からブツブツ吹いてくるんで確かに5月から9月適期だと思います針金かけは5月から9月って言うんですけど私はなんですけど789はちょっとやめた方がいいかなっていうふうに思ってます、うんうん、あの心拍と一緒ですよねやっぱり水水が。 う剥がれちゃなううってやるとちょっと変になることはあったんで確かにそうだなと思います<笑>。 そうそうまあでもあれですよねブログとかいうのではで、ね、多分一応5月か6月とは書いてるけども、はい、暖, か暖かい時期にってことですよね、うん、けどもそうそうそう、うん、多分冬場寒さに年を弱いんでそれで多分そういう言い方をしてるんだと思ですね5月か6月いいよっていうじゃあ冬作業した時は保護してあげた室とか入れて入れとけばいいですねだから私は針金掛けだったら789よりはやっぱり冬場やって、うんえー、と室を入れた方が 安全かなということで、はいまあ、これやりましたとといいうことですは確かです、ねはいはい、います。ね、はい。ありがとうございますの動画にもなった株 立, ち株立ちをここここでで、でさんんも狙ってる奪いいいい合すね。れこれははや。株立ちとは言わないけどで も, でもいいり人え が, がある。 いいじゃないですか。5センチ。5センチは無理だな、はいはい。5センチはやっぱさっきのそうですね。うん、やつとこれはいいや。いやね、これはいいや面白くなるよ。だれもんだわ、ね。だれもんだどういうふうに考えるかが問題どういうふうに考えるかですね。うん、この辺はね、やっぱね、何十年もやってた人がね、やめるんで片付けた。だから入れができてない全部。はいはいはい。だけども これだって、これ抜かなくちゃですもんね、こんないっぱい、こんなとこあったら、どれ抜いて作るかって話だ、ねうん。古いですね。古いんです、ね古ねはい。古いけどね、何もしてない。はい。何もしてないから。はい、触りないはあります、ね。そうですよね。ちょっと、ヒ、はい、ンさんどうぞ。いやいや、私。出てきちゃった。からいやいや い, い, いや、<笑>シンさん、せっかく来たんだから。ヒントさん、好きなやつ。 ここここれれれれいいいいいいいででで、ね、ですこれもすすすすすすねるるかどうかどうお金はは<笑>は許限りいいんんんんし、ねはい、いいいいきそうすると小野さんのやつと、はい、川崎先生のやつと。はい 新藤さんの三つの作り方が、うん、株立ちのねねカちのただ株立ちの新木の素材が全然手に入らないそれ、ね、多そうですよね取り消しましょう皆さん<笑>まだあるらしいですからちょっと探 し, しましょうそうですねあ黒ですねうわこれは面白い安いじゃないですか五千円じゃそうですね黒なんだ黒かこれなんだかすごいですね。 こ, こ, これうん変わってるあこれ赤ですね赤でも上がりますよ、ね、値段この間これはグ、うん、リーンクラブ言ったじゃないですか、はい、赤くなったなと思ってねね僕もやっぱ赤松のこういうのいいのあるなと思ったから高くて、ね、高いですよね倍ぐらいになってんじゃないかとい、ね、貢献してますかね貢献してますか赤松業界に<笑>これは面白いけどなこれなんかあそれは赤っぽいですね。 あそういうのは向こうでさっきの見つかりそうですけ、ねねね、これがでも 5cm になるかもしれないいろんなところで足止まりますかね足止まっちゃいますねそうそう<笑>行こうかなと思ってピタッと止まってゃ う, そ う, そう。見るものもいっぱいあるからそうあこれがあれですよご主人が作ったやつですよ神田川って大野さん の, さんのそ う, そ う, うん宮城さんの料理人ではありませんユーザー本当かな<笑> ユうさんユうさんあのユうさんですかユうさんですかね足はいいな足はいいけどこういう足作るかなこれあれじゃないですかシスイさんあこれそうなんですかあそうだピンクだそうですねこっちがこれから太鼓道長峰うん対うん う, うんとので独特な形らしい、うん、ああ、なるほどもうすごいですねキュウさんあそうだこなに出てきたって ね, ねあそうかあ、これいいですねえー確かに手作り感があるんですよねこの八にねこれも可愛い ああそうですね。豆盆栽やるなら豆鉢も。豆鉢使わなくちゃいけないですよねで。まだ入門だから。畳んだやつたちをこいつらに入れら。そうそうそう。植えない。植えないといけないですもんね。はい、これいいな。これ面白いですね、うん。その前のかな。これいいですねこの重いね。面白いよね。うん。鑑賞用。鑑賞用植えてください。植えるとちょっと枯れちゃうんです。草かなんか植えておく。鑑賞。 使った方が味が出るからね。ですよの、ねうん、特に使わないと、照りが出ないから。途中ですか。途中ですかね。今、今 い, やいや、いくらになるんだろうなっていうのがちょっと。怖くて、一とかぶみ。あと、寝癖。寝癖も欲しい。寝癖はちょっと。ま、途中経過です。あ、寝癖。なるほど。あ、寝癖の。木を探しております探します。あ、これも心拍あったじゃないですか。あ、見たじゃないですか。え。見たっけ。ほ う, ほう あ、あ、あれか、たぶん確か、もう、わかんなくなっちゃった。あ、これまた違うやつですね。あ、これさ、動画でやったやつだ。うん、あ、そ う, そうそうそう、こそうですね。この間、あの、沖縄に、回らないは。は切り豆。とん切り豆。と、うんはい、切り豆ってやつで。一、うん、回昔からして、一年相だと思ってた、多年相だっていうの、ん、は。外します、出ちゃう。話が、と、話が、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと、シゅうちさんも聞きたい。あ、と切り豆。 切切切切りりり豆タン切り豆豆豆はいいいでですすよね切り豆知らないですかこれはうんとなってるとこだけどはははいはい、はいこういうふうに。 真っ赤な実がなって、はいはい、であの、はいはい、割れると黒い実が飛び出すんですよ。がこの辺でなって、うんうん、盆栽で飾ってる人いるよね。あの吊るものとしてそういうあのちょっと吊るっぽく、うん、そう。山陽宗の人は高色の上からピューって伸ばしてパパパパパパす、ね。いいですね。パーとねこうう長さは自分で好きなようにできるから、短くしたければ。 切り込むと葉っぱの元からこうやって枝が出て、うんうん、ここにすぐ花が咲くから、短く止めれば。そうなります。なるほど。寒さに弱いそうです。すい割と弱いうん、あの西日本の原産地なんで、うちちょっと寒すぎるみたいで、外では。無理。ここなら大丈夫ですよね。なるほどうん、このくらいなら大丈夫。はい。<笑> 5センチ盆栽買うってうつだったんですけど<笑>いきなりちょっと大きいこういうこういう心拍をですねちょっと大きいやつを買ってしまいましてあとはこの辺の面白い心拍ですねこんなやつもちょっとね枝が多いんで抜くようですけどこれと。 それからこれここら辺が5センチ後方がもう小野さんに「こんなに持ってかないで」って言われたやつ<笑><笑>こういうちっちゃいやつですね、はい、針金、ね、ぐるぐる巻いて畳み込んで5センチ後方、はい、これ辺がまたちょっとちょっとこれ辺が違うのかな<笑>これ辺とかあこれも5センチ後方かなこれ辺全部そうですね5センチ後方が2468本、はい、あこれも9本かこれも 九さんがさっき。てみてみて<笑>いつの間にか入っちゃったやつですね、はい。ちょっと間延びしてますけど、畳み込めば、はい、面白くなると思います。はい、そんな感じで、あ、あとね。黒松と赤松。これが黒松ここ。これ黒なんですけどね。これも5センチにしようかなと思って。<笑><笑><笑>ここは面白いですね。ここは面白いから、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっと。こういう風に。5センチ。 これもですねこれももしかしたらこれは赤なんでちょっと冬場できないんですけどね、うん、これもちょっと<笑>ん普通ならこのままでもいいんですけどねこのまで作るかもしれないですけどね文人っぽい感じ で, 感じでととあとは鉢が高さんとタさんなのかなはいはい高。カタ カ, タ カ, タ, カですタカですね高さんちょっと変わってねこの辺の面白いですよね なんか分けやり品だっていうことでそれはいいのか。あとは嗜、えー、水バチですね。この間紹介したデー、はい、バとこれ面白いですよね、うん。これ綺麗なね、リン カ, ののかリンカうんって言うんですかねこれねっていう鉢をゲットしました。ということはいこれで全てこれで全てですねですはい防災級で紹介をした、はい。 また今年も心拍ばっかりです。心拍。しばらく続きますね。続きますね。はい、こちらもご期待ください。はい、金子さん買ったやつは君のビニンボンサイ B よりで。ビニンボンサイ B。違うです。三<笑>分ぐらいになると思います。<笑>はい。本<笑>こ<笑>、はい、ちらで上がりますので。はい、お楽しみです。今もう全員入 り,、はい、入りましょうよ。みんな入りましょうよ。 真んの中では い,、はい、お, いお知らせあります知らせ「立春盆栽大市」「国風」ですよね2月の8日から18日まで12月8日から18日国風と一緒に行ってす、ね、はい上野グリーンクラブで立春盆栽大市というアがありますね長いんでね寒いし外だし雪降っても困るんですけど で, す、ね、<笑>でも遊びに来てくださいはい うちの息子も待ってます抱きつきたくなっちゃうこの二人の今の会話はおまけ動画けなぜか謎がわかりますのそうそうそうす<笑>年末話すし時なんか抱きつきたくなっちゃうという意味がねわ か, かったんですで、ね、そういう縁があったっシンパシーがね、はいはい、ー<笑>なんか抱きつきたくなっちゃう<笑><笑><笑><笑>、えー、というわけで大野さんで買い物してみた動画でした、はいはい はい、皆さんありがとうございましたありがとうございました今日はですね特別すごいことが起きましてすごいこと、ええ、すごい事実が判明したんです実は事 実, 事実あのあ、知らない話してないですまだあの大く君なんですけど、はい、大く君のお父さんお父さんお父さ ん, 父さん、うん、実は私なんです ガチガチガチすごい言わな い, ながいながの NG か な, <笑> な, な, な, な<笑><笑>じゃなくてあの去年 あ, のあれやったじゃないですかクレに YouTube の忘年会のやってでで2次会のスペースでツイッターで入 っ, 入ってきて話をしててどうもそれをお父さんが聞かれたらしくて大我君のでそしたら次の日 DM が来て私昼間さんってマッピですかって。 ね、マッピーっていう、まあ、あだ名なんですけど、知り合いだったんですか。お父さんが同級生の友達だったっていう。ええ、そ う, うそび、びっくり。なびっくりじゃ、あ昔のあだ名がマッピーだだ。マッピーって、で、お父さんね、チャーボーとか、チャーってある、チャー。お父さん、同級生、同じ中学の。同級生、びっくりして。すごい。そう、で、まあ、ここは、あれ、向井の話って聞いてる。向井さんは知ってますけど。知ってる、ね、あの、私とその、チャーの。 一緒に旅行行ったりしたんですけど、うん、もう今日は特別に今までほら年齢隠してたんだけどやっちゃうとタレントの向井亜紀さんと同級生がいて、うん、で彼女がすごい、あのー、手術をしたんですよね、うんうん、お子さんの妊娠と同時に子宮頸が見つかってっていうんで手術をしてでその後結構心身ともに大変だった時だったん で, で私とそのチャート大学のお父さんとでもう一人伊藤っていうのがいて。えー、伊伊っていうのは伊藤のはお兄さんが えー、と、実はそのチャーの上司なんですよ<笑>マニアックな話してたんです<笑>消防士さん消防士さんそれであとは向井とあと女性6人で、はいはい、箱根の旅行に行ったんですね、うんうん、でえっ、ー、とね、えー、とその後向井は16週すごいな<笑>長いの向井いオープニングじゃないです か, な<笑>なかオープニング<笑>おまけで<笑>いいお前お前お前お前お前お前お前お前お前お前お前お前お前お前の前お前お前お前お前お前お前お前お前お前お前お前お ところがあって、うん、そこに私とその、太陽君のお父さん登場するんですけど。うん、そう、私はね、なんというか、大宮み南銀の手王って言われて。<笑>そうなんですか。いや、ちょっと作ってますよ。武川さんとみんな同級生、ね。<笑>同級生なんですよ、私と、その。 お父さんと、はあ、あ, あ人生みんないろいろ大変苦労しながら生きてるんだよっていう、そういうのを紹介されてるっていう。はい、ああちょっとそう、ちょっとなんなりましたけどいや。びっくりだね。びっくりし た, た。びっくりしたそうそうそう。え、全然、なそれまで お, お互い連絡を取ってない。知らな知らね、ら連絡も取ってない。 なんか昼間っていうのを聞いて、昼間って名字って珍しいじゃないですか、うんうん、で、マッピのことって言われて、マッピって誰。<笑><で><笑>そうそう、で、間<笑>マッピルマのマッピルマのッピルマのマッピだからね。からね。で、それで確認したらそ、そ う, そ う, そ う, そう、びっくりした。で、一日に向かいからラインが入って、あの、明けましもうのやつが入って、うん、で、実は盆栽で長くしてる。 このお父さんがチャーなんだよって話をして、で,、ね、<笑>で YouTube で言ってもいいっつったら全然構わないって一応ボ、OK、ケもらってま す,、ねいいすね、はい今日の話はね。えー、そうそうそうあーすごいすごいです、ね。そうそう六、ね、人男女三人ずつ。何もなかった大大丈夫ですか<笑>。多分チャーも何もなかったと思います。<笑><な><笑>仲いいですね。仲いい。そうそうそう。そういう関係だったんです。いいですね。びっくりですよね。じゃあ長か入りましょうか。か<笑>、えっと、ち, ちょっとねあのね。 一回これおまけいきます。ますますおまけは以上で す, です。はい、ありがとうございます。はいはいはい